朝川リナ、キンプリヘイヤ橋本環奈が現場で見せた気候に突っ込み意味わからない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。朝川リナが7月28日放送のアカデミーナイト g t b s k で8月20日公開の映画 かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からファイナルの共演者について語った。浅川は、キング、リンチェプリンスヒーローのようについてものすごいスピードで迫ってくるんですと、明かすアース。なんだろうって足元を見たら、平野くん、なぜかセグウェイに乗って現場を移動してて、朝は必ずセグウェイに乗って現れる。 さらに、帰りは、金プリのマネージャーさんが、平野くんの後ろを追うようにセグウェイに乗ってて、本当に不思議、と語った。浅川は、現場にグミが大量に差し入れされた際の橋本カンナの謎行動についてもコメント。橋本カンナちゃんが急にグミを袋から出して全部のグミを色と味ごとに均等に並べ始めて、全部揃って満足そうに、うん。 っって撮影の現場に行ったんですよその様子を見ていたスタッフは、さらにラップをして、グミの並び順が変わらないようにしていたという。浅川は、本当に意味がわからなかった、と笑っていた。浅川の話に SNS では大きな反響が寄せられた。アカデミー G ナイトで浅川りなちゃんが、く君の不思議行動について語ってくれたんです。面白すぎですよね。 く君のセグウェイ話受ける。カンナちゃんの気持ちわかるわ。並べたくなるし邪魔されたくない。同番組で浅川さんは今作からの新キャストである日向坂46影山優義さんの話も披露しています。プロデューサーから仲良くしてあげてよと言われていたそうですが、本人がすごい人懐っこい愛嬌のある子だったので、すぐに溶け込みまして。